カラトさん、れでこんおこにちは、です今日はカラトの皆さんへハッピーなお知らせを持ってきましたそれは何でしょうかもしかしてまさかサカマサカ1ン2023 Japan Family Love No. カイサイガー大勝ち17日18日に、京セラドーム大阪 5月27日、28日に東京ドームで開催されます。あー今年もまたカラトの皆さんと会える日をお知らせできて本当に嬉しいです。わうん、皆さんワクワクしますよね。カラトの皆さんと僕たちで愛に包まれた最高のパーティーにしましょうね。えー、日本でもカラトの皆さんの声が聞けるのが本当に楽しみです。 僕たちとカルトの皆さんで、ロブのあふれる思い出を作りましょう。以上、セブンティでした、ね。それセブンティーあ、ありがとうございました。またね。バ